気の利く娘たちだこと<笑>はいどうも皆さんこんにちはアナイチェスということで、えー、本日はですね泣き目の性予想をやっていこうかなと思うんですけども、まあ、本日もですねいつも通り5人性予想をやっていこうかなと思うんですけども今回もランキング形式で発表していきますということで、えー、今回ですね泣き目の性予想をしていくにあたってですねなんと結構ダキと。 かぶってしまいましたね。まあ、なんかセクシーさっていうところで近い部分があったんだと思いますね。ということで、早速やっていきましょうはい、ということでね、え、この方が演じたキャラはですね、働く魔王様のユサ・エミだったり、モンストのね、ルシファーなんかをね、演じております。ということでですね、え、この方はですね、 まあ、ダキの時にも言ったんですけど、まあ、やっぱ地声から溢れ出るセクシー感っていうのはやっぱり強いのかなと思いまして、選ばせていただきました。またですね、こう、結構いろんなキャラを演じてるということでですね、まあ、ヒカソさん来るんじゃないかなと思っております。ということで、第4位行きましょう第4位は、伊藤静香。何の実績も持たないあなたの賭けは信用できません。 はい、ということでですね。えー、この方が演じたキャラはですね、クレヨンしんちゃんの7子お姉さんだったりとか、ゆるキャンの鳥羽先生なんかをね、演じております。ということでね、えー、この方を選んだ理由なんですけども、まあ、この方もですね、ま、あやっぱりセクシー感あふれる声ということで選ばせていただきました。でね、この方の方がもうちょっとなんか無口なキャラクターを演じているというか、まあ、そういう雰囲気のあるような声優さんなので、まあ、第4位とさせていただきました。ということでね、えー、第3位行きましょう第 3位は林原めぐみ人を支えるにはまず自分が強くなければだめなのよかりくんと一緒にいるとポカポカする。はいということでね、えー、この方が演じてるキャラはですね「エヴァンゲリオン」の綾波レイだったりとか「ポケットモンスター」の武蔵なんかを演じております。 ということでですね、この方はですね、もう素晴らしい大物声優さんですよ。まさに僕は綾波イなんかをね、想像して今回選ばせていただいたんですけども、まあ、無口なキャラだけど、まあ、セクシーで、なんかこうミステリアスな印象を与えられる声優さんだよねっていうことで選ばせていただきました。ということでね、林原めぐみさんは、まあ、ダキの方でも予想したんですけども、まあ、どっちで来てもおかしくないんじゃないかなと思っております。えー、ということで、第2位行きましょう。第位。 2位は私たちは魂の友ですはいということでね、えー、この方が演じたキャラはですね S.A.O. のシノンだったりとかルパン三世のね峰フジ子なんかをね演じております。ということで、えー、この方はですねダキの声優予想ランキングではナンバーワンだったんですけども、えー、泣き目の声優予想では第2位となりました。 まあやっぱり沢城さんはですね、もう本当にセクシーだよねっていう<笑>。さっきからめちゃくちゃセクシーって言葉使ってるけど、いやどっちに来てもおかしくないんじゃないかなと思っておりますね。なんか泣き目の顔を想像した時に、ものすごく沢城さんの声が浮かんでくるんですよね。まあそれで第2位にさせていただいたんですけども、まあちょっとですね、 ここまで来ちゃうとちょっとセクシーすぎるんじゃないかということで、え、第2位にさせていただきました。まあ、僕としてはですね、沢城さんはダキの方で来るんじゃないかなと思っているので、まあ、2位にさせていただいたということですね。ということで、第1位いっちゃいましょう第1位は、井上ク子。互いの言い分は分かった。たや一方は理屈に及ばぬようだ。だが、我が意は消したぞ。 ハイゼンベルクこの男お前に委ねよう。はいということですね、えー、この方が演じたキャラはですね蔵などの古川早苗だったりとかね働く細胞のマクロファージなんかをね演じております。ということですね、まあ、井上さんはですね30年以上前からアニメ声優を担当している大ベテランな ででまあ、鬼滅の刃といえば、まあ、豪華声優をね、使うことで結構有名なんですけども、まあ、やっぱり上限の鬼っていうことで、まあ、大物声優使うんじゃないかなと思ってます。またですね、こう、井上さんはですね、ミステリアスな、こう、印象だったりとか、若干こうね、おかしな女キャラを演じるのに慣れてるんじゃないかなと思って選ばせていただきました。まあ、やっぱり、井上さんの声を聞くと、まあ、泣き目ぴったしなんじゃないかなと思ってしまいますね。えー、ということで、皆さんいかがだったでしょうか皆さんは、井上さん来ると思いますか 僕はものすごく来ると思ってるんですけど。えー、ということでですね。えー、皆さんのね、予想なんかもね、えー、ぜひぜひ、えー、コメント欄によろしくお願いいたします。ということで、えー、この動画良かったよという方は高評価、えー、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょうバイはい、ということでですね。今日も雑談やっていこうかなと思うんですけども、 え今日はですね、東京リベンジャーズが面白いよということで、東京リベンジャーズのねえ、お話をしていこうかなと思うんですけども、あの、最近始まったアニメなんですけど、まあ、なんかね、漫画原作がマガジンでものすごく人気が出てるみたいでね、まあ、僕は原作読んだことなくて、まあ、アニメで見始めたっていう感じなんですけど、ま、あなんかね、話数を踏んでいくことに、徐々にこう面白くなっていく感じっていうのが、なんか良かったですね。で、こうアニメはですね、ものすごく丁寧に作られてる、まあ、感じがして、なんかすごくいいですね。あとですね、 この東京リベンジャーズの主題歌がヒゲダンが担当してるんですけどもその曲にね俺ハマりすぎて最近なんかオープニングを本当に1日に1回ぐらい聴いちゃうぐらいなんか歌も作り込まれてますねまあ今後どんどん和数を踏むごとにどんどん面白くなっていくと多分思うんですよねだからまあ皆さんぜひぜひ東京リベンジャーズ見てほしいかななんてね思いますねまあなんか昔ね僕の視聴者になんか生放送してる時に 東京リベンジャーズ面白いよって何回もおすすめされてたんですけど、まあ、結局ですね、まあ、その時は見ずにいたんですけど、まあ、見てね、やっぱ面白かったなっていう感じで、あの、進めてくれた視聴者の方にも本当にありがとうございますということでね、皆さんもぜひぜひね、東京リベンジャーズね、ネットフリとかでも配信されてるんでね、見てみてください。